金魚の進化発生学パート7金魚の肺発生を詳しく見るやっていきたいと思います。私は台湾の中央研究院の臨海実験場で、えー、金魚の研究をしております太田金也と申します。よろしくお願いします。 今回のイントロフレーズは、増えて多様化する細胞そうですね、受精してした後にですね、細胞はどんどん増えていきます。細胞分裂を繰り返して増えていきます。じゃあ、あどういうふうに多様化していくのかなっていうのを皆さんと見ていきたいと思います。では、前半のセクション 7-1、異なる段階に分けられる肺発生、やっていきましょう、えー。大人の金魚がですね、 卵からポコッと生まれてくることはまないわけですね。これはまあ皆さんまあ、それは当然だろうって話になるわけですけれども、姿形いろいろ変えながらどんどん大きくなっていきます。 でいろいろ姿形が変わるわけですけどもね大人になるまでに、まあ、全部そのまとめて考えると大変なのでその一個一個こう分けていってですね詳しく見ていこうってことになりますでそうした時にざっくりとですね卵から出てくる前とあとで分けて考えようじゃないかということになりますでその卵から出てくる前受精してから卵からポッとこう孵化して出てくる前を肺とか肺体のステージ ですねっていう読んでその後ですね事業とか修行とかまあ制御とか あのまあ、英語だとラーバとかジュベナイルとか、まあ、アダルトのステージだっていうふうに分けてですね考えていくわけでありますでこのパートではですね肺発生について見ていくわけですけれどもその肺発生の発生時期それぞれいろんな時期があってその時期に見られる特徴を詳しく見てさらに細かくですね肺発生の段階が分けられるわけですで、まあ、正確に言うと研究を進める上でそのように分けているということになります でその分け方っていうのは、ですね、その範囲が示す表現形を見て、えー、その発生ステージ表をまあ書く場合があって、まあ、その書かれたステージ表をですね、まあ、エンブリオニックステージングテーブルと、まあ、英語で言うとエンブリオニックステージングテーブルと呼び、その範囲が示す、まあ、表現形はもうどうでもいいから、まあ、何時間経ったかとか、何分経ったかっていうので、そのステージングテーブルを書く場合もあります。 でそのこの両者でですねエンブリオニックステージングテーブルを作る場合なんですけれどもそれぞれのステージのインデックスっていうのを設けてですねそれを見て今はどのどのステージだなどの段階だなっていうのを分けていくわけですねただしその肺発生のが進むにつれて姿形が変わっていくからずっと同じ そのインデックス、同じ指 標, 指標が当てはまるとは限らないので、それぞれの段階を分けて、それぞれの段階 の, そのステージングインデックスっていうのを設けて、それに基づいて、その発生ステージ表っていうのを作って い, きいくわけであります。まあ、簡単なのはね、細胞分裂が始まった時期であれば、細胞の数を数えてやると、細胞の数が2、4、8、16とこうどんどん増えていくと。で、まあ、この細胞分裂期は、そのルセルステージ。 フォーセルステージとか、まあ、こういうふうにね、2細胞期、4細胞期とこういうふうに分けていけるわけです。でも、まあ細胞の数が増えてくるとどうにもならなかったりとか、後になっていくとですね、いろんな基準を設けていかなくちゃならなくなるわけであります。で、それとさっきのですね、何時間経ちましたかっていうクの ロ, ロジカルなあ指標と合わせるとですね、まあ、何時間後にどの発生段階になるかっていうのが分かって、研究する上では便利なわけであります。ただ、 エンブリオニックステージングインデックスについてはいろんな問題というか考えといた方がいいよっていう課題があって、えー、っとそれをちょっとここで説明したいと思いますで一つまあ意的な香りがしますよねこの表現系って観察されるものなんで 視覚認識依存だったりするわけですよ。なんで、えー視覚視覚、視覚的に見えないものはないってことになるんで。で、あと、その、他の生き物でも同じステージングインデックスが使えるのかどうか問題っていうのもあったりとか、まあ、他の生き物でこのステージインデックス使比べ、直接比べられないんだったら、それどれぐらい一般性あるんだとか、観察をどれぐらいの頻度で行うかで、 そのステージのインデックスがどういうふうにこう増えたり減ったりしてるかっていうのをこの時間変化でどう変わっていくかっていうのはもう観察の頻度や解像度で変わってくるんじゃないのかっていう問題が出てくるわけであります。でまあちょっともうちょっとこう詳しくその具体的な写真とか動画見ながら見ていくんですけども見ていきたいと思うんですけどこれまあ発生過程の最初の方ですよね。 その細胞分裂器の細胞が数えられる時期であれば、まあ、2細胞器、4細胞器なんていうふうに、まあ、2細胞の段階だとか4細胞だっていうふうに分ければいいわけですね8細胞の肺だとか言えばいいわけですけどもこれ数が増えると、まあ、まあちょっと難しくなるってくるわけですよで、まあ、でもちょっと特徴違うよね卵黄とのこの このくっついてるところの特徴違うよねっていうのでまあ肺とかオブロングとか名前つけようかっていうふうにその研究やってる側は作ると発生ステージ表を作る人は作るわけですでその幻聴範囲の段階になってくると肋、まあ、骨にねその卵黄と肺盤がこうグワッとこ肺盤が こう周り囲んでるように動いていくのでまあこれはその廃盤と卵黄の位置関係でそのステージを決めることができるよねって話になるわけですけどこれ生き物によって卵黄がどういうふうな振る舞いをして卵廃盤がどういうふうにその卵黄をこう取り囲んでいくかっていうのはまあ ちこれ卵黄ってグニャグニャしてるんで特にその金魚の場合グニャグニャしてるんでそのゼブラフィッシュのステージ表を参考にして私は金魚のステージ表を作ったんですけれどもこれ、まあ、金魚とゼブラフィッシュじゃこの現状範囲の発生のあり方が全然違う感じがしたなっていうので自分で勝手にインデックスをこう設けてしまってですねステージ表を書きました。 なので、まあ、直接ゼブラフィッシュと比べるのが難しかったんですね、現状廃棄は。で、単位説形成器についてもなんですけども、これもその。 えー、さっき の, その細胞分裂器と同じようにこの体切の数を数えられてる時はいいんですけどもうそうじゃない時っていうのもあるんでもう後半になってくると、まあ、口とかエラとかいろんな組織学的に複雑になってる時も大切の数はどんどん変化してってるわけですよね、まあ、じゃあ大切数えましょうよって話になるんだけど、まあ、26体説とか 28大説ってこれもうこの時期になると肺が動きまくるんで実際もう生きてる肺ではもう見れなくなってくるわけなんですよ。であとその咽頭肺気っていう時期は肺体は種を超えても形態的に非常に似通ってるように見えると言われてるんですけどあの、まあ、個々の実験とかまあその 扱う生物でですねあのどうしてもねその違うステージングインデックスを使う場合が出てくるわけです。例えば、そのゼブラフィッシュなんかだとその側線の位置がどこにあるかっていうのを見るわけですけど側線ってまあ金魚もあるんですけどね魚類には側線がありますけど鶏とか側線ないんでこれ側線どこにあるかでステージ決めましょうっていうのは、まあ、土台無理な話で、まあ、そうなってくるとつが。 ってくると違ううスステージンングインデックスを使う場合もありますしその側線の細胞がって言って金魚でもなかなか見えなかったんでまあ自分で、まあ、かんまあ乱暴な言い方をするとね自分でステージングインデックスをでっち上げるわけですよ研究をやってる時にはねじゃあまあそのこの内耳と目との距離を見て測ってでそれの比率でですねステージングインデックスをまあ 作ってでそれに基づいて 25OBC ステージ、オティック・ベシクル・クロージャーステージっていうこれ今までなかったようなそのステージングインデックスを僕が勝手に作ってですね、論文を書くと。で意外と便利だったりするとそうい う, うインデックスがその他の人に使ってもらえてですねで、それが次の指標になっていくということになります。であとまあその付加に、負荷死業から負荷してから こう泳ぎ始めるまでのこの段階ハッチングスピリオドにおいても、まあ、胸びれの形状で分けられますってなってるけどいや結構微妙なんですよね。でまあいろんなその恣意的に姿勢が入っているからまあそうなってくるともう。 機械的にね、受精後の時間、まあ、つまりクロノロジカルのステージを使えばいいんじゃないかってことになるんですけども、肺発生の過程って環境に影響を受けると、これ下のような、下のような綺麗なグラフがパシッと書けるとか場合は、大体24度の場合ですよね、温度が変わったらもうステージっていうのは変わってくるわけであります。で、まあ、これ、あくまでもね、その、 研究者が研究のために条件を決めてで、その視覚認識に基づいて肺発生のステージの表っていうのを作ってるんですよっていうことは覚えておいてください。これはあのもちろん生物学的な問題でもあるんですけど、人間の観察する側の人間の問題も含んでるっていうことをですね、ちょっときおあの頭に留めておいてください。でちょっと疲れたんで豆知識のコーナー行き どういう形でですねハイヤチギアの観察を行うのかっていうのをちょっと皆さんと見ていきたいと思います。あの卵なんですけども金魚の卵っていうのはその非常に粘着性が強くてですねこのディッシュの上にこのポトッと落とした瞬間はいいんですけれどもあの落としてですねしばらく時間が経つと卵があのディッシュにくっついて離れません離れなくなります。でその証拠にですね卵をま洗うこ と洗うようなことするんですけどもその時にさっき水ピャって捨てた時に卵落ちませんでしたよねピャって捨てても絶対卵落ちないんですよそうなんですあの粘着性がすごい強いので金魚の卵っていうのはそのなかなかくっついたものから外れませんでそれを利用してですね生産率を記憶記録していきます あの1回写真を撮っておけばもう位置は変わらないのでこの位置の卵はい つ, いいつ死んだかなとかいつまで生きてるかなとかどのステージかなっていうのを見ることができますでまああとその温度を保っておかないとそのステージがそのね、えー、エンブリオニックなステージが変わってしまうっていう問題が起きるのであの高温期で念のために一定の条件を保つようにしてます一定の温度を保つようにしてます、まあ、ただしですね、まあその 顕微鏡で、そうすると、その高温期から外に出しちゃうわけなんで、まあ、その時温度どうなんだって話なんですけど、基本的にその、そういうことが起きるだろうということを見越してですね、そのステージ表を作るときには24度を基準とした発生ステージ表を作っておきました。まあ、これでですね、 基本的にその高温期の中でも外でも同じ温度ですよと、ただその朝とか晩とか、あとその研究室内のクーラーが壊れちゃって温度が急激に上がるとか、そういうことが起きたらいけないので、念のために一定時間を高温期の中で保つってことにしてます。24度ですよね で大きくなってきたあとは、まあ、その、地獄魚を観察するときっていうのは動き回るんで、麻酔をかけてですね、その、こういうアガーで作った、アガロースですね、寒天で作ったプレートの上に乗っけてですね、このいい感じで静かにですね、あの止まってもらって、そして観察するっていうことをやっております。まあ、こうやって観察することで、今はどの発生段階だっていうのを見ることができるわけですね。はい。じゃあ次行きましょう。 はい後半、えー、セクション7の2になりますけれども異なる発生段階で何が起きてるかを見るとということになりますなんか言ってることがそ の, その前半と後半でこう逆転してる感じですよねあの前半はそのいろんなことをが起きてるからそれを見て発生ステージ表を作りましょう っていう話でしたで次はです、ねまあ、その発生ステージ表が作れるってことは、まあ、違うイベントが起きてるってことだから、まあ、そのそれぞれのステージで何が起きてるかを見ていきましょうという話です。 でえー、っと最初 の, その細胞分裂器なんですけれども、えー、これ、デタラメに細胞の配置が決まってるわけじゃないっていうのがです、ね、お分かりいただけるかと思います。1が2になり、2が4になりっていったときの、この4になるときの細胞が上にポコっとこうくっつくわけじゃないですよね。卵黄とくっついてますよね。卵黄から栄養を取らなきゃならないから、もうこういう位置になるのは決まってますし、まあ、8細胞とか16細胞ってなっても、もう基本的にこのパターンで細胞が配列されていくっていう ののが、まあ、決まってるみたいですあの温度を変えると少し配置が変わるっていうような論文もありますけど基本的には細胞の配置は決まっているわけですただその放廃期になるとあのそうはいかないわけですあのミッドブラスチュラートランジションってい う, う現象が起きるんですけどこれ活気混ざるんですよね細胞の位置がでえー、っと最初の方で あのー、発生指定ジ表を作るときに、もう普通に頑張って細胞の数数えればいいじゃないかっていう風な話をしてたんですけども、これ細胞の数が増えてくるだけじゃなくて、位置関係もボコボコ変わるし、細胞分裂の仕方も、普通に同じ細胞が一斉に2、4、8っていうふうになっていくわけじゃないので、まあ、そうはいかなくなってくるわけですね。この時期は明らかに その表現形を見て違いますよねと人間が視覚的に思い込んでるだけじゃなくて中で起きている肺発生のお、まあ、発生現象っていうのも明らかに何か違っているんだろうということが分かります。で、えー、ガスチュラピリオド、あの現状廃棄になってくると肺盤が囲まれるわけですけれどもこの時期になるともう明らかにそのさっきまでと違うとその卵黄が中に入っていくわけですからね。でしかもその今までだ だったらただ単につぶつぶの細胞が同じように並んでましたと、なんか均一な感じだったじゃないですか、形状が。でもこの時期になってくると明らかにですね、その卵黄の、まあ、例えばこ の, この肺を見ると明らかに卵黄が見えてる部分の反対側のところってポコって飛び出しているし。 でそのどんど ん, どんどん進んでいくと卵黄が取り込まれた後も、なんかこれ全然上と下とで形違いますよね。で、この時期にはもうすでにですね、細胞がですね、あ自分は頭を作るんだなとか、あの神経作るんだなっていうのがもう完全に分かってると、本当はもうちょっと前の段階から分かってるんですけど、この段階になると、ものすごく明らかになってまいります。で、次にですね、 あの大切形成期になるわけですセグメンテーションピリオドとでその前半に述べたようにですね大切形成が起きるわけですだから人間が目で見てこれは大切形成期だとで特にその大切ってこう一つの節節節に分かれてるんで節って数えやすいじゃないですかだからこれをもってして大切形成期と名前を付けてるんですけども あの大切形成以外にもねいろいろ作られてるってことがです、ね、大事になってまいりますこれ目玉とかも見てあこれ目だってこう分かるわけですよでこの後ろの部分のね排体の時期の脳っていうのもこれ分かれててあこれも全然今までと違うなっていうのが分かりますで特にこの時期からですね組織切片切って観察するとあのともう明らかにですねそれぞれの細胞の様相が異なって見えるのでちょっとこれから組織切片 ベンゾを見ていってですね、えー、違う時期の観察をしていきましょう。大切形成期の組織学的観察をしてみるとですね。あの、もうレンズできてますね。 でその内耳っていうのがこういう構造を作ってて中に空洞があってこれ大切形成器って言われるぐらいだから大切がはっきり見えてるわけですけど大切っていうのがこう楕円みたいなやつがずらっと並んでますここの部分で切ってるわけですけどでのとこあ赤削が見えてるって形になりますでこれが1個進んで咽頭廃棄になるとどうなるかっていうとあの特徴的なのはこの胸びれのところこれポコっても出てきてますよね で、えー、っとその脳の構造っていうのもさっきよりも複雑化していて大切もですねあの明らかにさっきまでは丸い細胞が並んでる感じに見えましたけどもこの時期になってくるとその縦方向にですね そのアンテリアポステリアアクシス側にですね、この細胞が引き伸ばされている感じに見えるのがわかるかと思います。これ、筋肉がこれからがっちりできてくるよっていう時期になってるわけですね。まあ、あとは、そ の, あのさっきまで、さっきのその大切形成器で見えてなかったような肝臓であったりとかですね、非常にその、器、え、官、ー、形成っていうのがこれから起きる雰囲気がしてまいります。も う, もうその 口の中、口は開いてないんだけども、ですね咽頭がこうもうすでにあったりとか、空間ができてたりとか、ですねもう全然変わってきますね。 でえー、もうこれから孵化するぞーって時になってくると、もういかにも魚っぽい形になっててですね、あのレンズってさっきまでレンズって見えてたのも、他の周りの細胞と違ってですね、そのもうこれから 見, 見る機能っていうのが、もうがっちりできてるのがわかるかと思いますし、鼻 の, そのネイザルピットとかですね、非常にこう見てすぐわかるようになってますし、軟骨もしっかりできてまいります。で、こういうふうな形でですね、発生が進むに従って、今までなんとなく 丸く見えてた細胞っていうのがそれぞれですね神経ですとか筋肉ですとか軟骨ですとか甲骨ですっていうような役割が分けられてどんどん分化していく様子がこれで確認していただけたかと思います。 えー、とセハラ軸形成、えー、大切形成、咽頭廃棄って、まあ、この3つの言葉ぐらいは、まあ、なんとなくうこう覚えてください。もしくは覚えられなくてもこれちょっと今ググってください。あのー、セハラ軸形成、えー、肺発生の時期で、まあ その 目, 目で見て腹とか背中とかがその明らかになってないけど卵っていうのはすでにもうこっちが背中だよこっちがそのお腹だよっていうのがすでに分かってるっていうそういう時期がありますよねとさっき の, いそのあ咽頭廃棄とか、まあ、不可思議だったら露骨に分かるし大切形成期も分かるわけですけどもっと前のあの 現聴配形成しているときでも、もうすでにこっち側が前でこっち側が後ろだっていうのがまあわかると、こっち側がお腹でこっち側が背中だっていうのがわかると、もう一回ちょっと図を見ておきましょうか。えっと、こっち頭、こっちお尻、こっち背中でこっちが前ってことになります。で、この、この向きそのまんまが、この大切形成器のこの向きそのまんまになってきますんでね。 この向きをこう見たらああ確かにそうだなとでこれ か, んかなり早い段階で決まってるこのシールドのすときにここが頭になりますっていうのがもう完全に決まってるってことでありますで同じような感じでですね体節形成っていうのもその体のフシフシしたやつがその一個一個の筋肉っていうのがまだできてない時期でもこう一個一個フシフシした構造っていうのがもうこの時期早い肺の時期にできてますよと、まあ、筋肉ムキムキだから大人になって筋肉がボコッとこうできるんじゃないか なくてもうすでにあの卵から出てくる前の段階で筋肉を作りますよっていうふうな細胞がすでにこう分かれているっていうふうな、まあ、そういう時期があるわけですございますで引頭肺気になってくると気関係性がいろいろ起きているっていうのが分かるかと思いますもう組織切片の図を見ても露骨にそのその前の段階とですね違うなっていうのがですねお分かりいただけるかと思いますはいで、えー、これググっていただいてなんだかわかんない っていうところがあったりとかもうわけわかんないってことがあったらですねあのコメント欄に何かコメント書いていただけるとですねあこの資料を見たらいいよっていうのを紹介できるかと思いますんでですねよろしくお願いします。はい以上です定期にこちらのチャンネルでは台湾中央研究院の臨海実験場での研究生活の様子も紹介しておりますので興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた。